今ね、こうこここう、こう、こ う, こ う, こう、持ってきたね、そしてこの手とかね、それから、まあ、だからこ手、手に行けば彼は手に来るの、手に行かなければ手に来ないの、全然ね、手に来ない、ここの手をぶつけていけば、手、彼は手を感じてやってるんだけど、手を感じてないの、そして僕の気持ちは重心を取るとか。 そういうことなのだからこうやって手はあんまりこうやってないの場所もらってんの場所場所場所場所場 所, 場所それで気にしないでねって言ってんのねここねここ気にしないでねって場所場所手 は, 手は何にもしてない手をこれこれしてないよりどころになっちゃうからもう全然ほら全然この場所場所場所場所場所場所場所場所場所場所場所場所場いの。そう所う所場所場所場所場所場所場所場 大体意識の表れだからこうやってやってやってやっての手をあのこの人は手をすごくやってるなって手に意識がいってるなって分かっちゃうんじゃないで僕はこういうところを気にしないで重心取りましょうねって言ってるんだけど気にしない気にしないって言うと全然気にしてない し, してないかったらやられちゃうのやられちゃうのだからここを通じて彼を感じてるのここセンサーだからセンサーセンサーの役目なのここねで こ力が入ってたらセンサーが効かないのだから力抜いてるのでセンサー効いてるのほらどういう風に来てるって分かってんのどういう圧力が来てるかっていうのはセンサーだからセンサーは力入れちゃダメあ<笑>セミの触覚っつったんだけどセンサーねセミの触覚力入ってないよね セミの触覚なんだから力入んないの。力入んないけど触覚でどういうふうに来てるかっていうのは分かってんのそしてほらどういうふうに来てるか分かってんだよねそれでいい位置もらってんのでいい位置もらってんのだからこういうところでギュってギュってギュってギュってギュってギュっ て, ュ て, ュてやってないんだよそういうふうに練習してほしいので潮投げって形があるから潮投げね今度は足自由 いろんなとこ行けるの隙間もいろいろあるの そ, そして塩投げの形があるの塩投げの形全然こだわってないのみんな気にしてこういうとこ気にしてるから気にしないでねって言ってんだけど勘づいてなきゃダメなのこういうとこどういうふうに来てるどういうふうに来てるそうどういうふうに来てるかそれを勘づきながらやるっていうのが仕事 で真ん中もらうここはあんまり関係ないで缶いてる、ね、それで塩投げって形があるから塩投げやりましょう塩投げは表と表と裏ありますこういうね表と裏こう裏はね缶づいてるの缶づいてるの缶づいててこうこうこうでまっすぐ正面自分の前じゃあ塩投げって形で結構やりましょうあのね 手法投げでも何でもそうなんだけどここでやったらダメなのからか生きてんだからこれ手まずやんなきゃいけないのは優先順位としてはこの手が来ない足が来ないそういう位置に行くのが優先なので こ, ここでやったらやられちゃうのやられちゃったら何にもなんないのだからやられない位置でやってるのやられない絶対やられないよってほら届かないんだもんおへそが向こう行っちゃったんだもん こうやって出て出るからそまあ、ね、届かないの、まあ、届いても大したことないのそれを真っすぐ上げてきたのだから視覚なのいつもどの時点を持っても視覚なの彼は反撃できないの反撃できないしでやってんのそれを学びだからそれ学びだからここでここで気象投げの形ってやられちゃうんだよやられちゃったら終わりなんだよ死んじゃったら終わりなんだよだから 死なないの死なないのほら死 な, 死なないでいざとなったらこうそれ証を投げる形があるからこうやってこうやって入ってきたの入ったらやられないんだよだいつも安全なの安全が第一だから安全で自由っていうのは一番大事だから人の前でやらないまず優先順位が何かよく考えて優先資格もらうのが優先なの いいよか、帰ってくるのね、腰、腰か、そう、そしたら、ここに出てきた、そしたら一挙の形になるの、でこれ、これ、これ、やり続けてたら、やられちゃって終わりちゃうんだからね、そういうことね、そういうことでもう少し、もう少しショーを投げ、受け身の人はね、あの、こう、こうドラッとして、僕がだらっとしたら攻撃くるの、攻撃、これが役目だからね、攻撃、攻撃がくるの。 彼こうだらっとしてれば引っ張り込んできてボカッてボカッてでこそれを利用して利用してこうなんかやってるとか利用してこう引っ張ってきてそう引っ張ってきたのをこうやって利用してこうやってこうやって後ろ近くもらうとかそういうことなのねでやられにいってるのが仕事じゃないんだから攻撃するのが仕事こ う, こうやってこうやって攻撃するのが仕事だから 僕がぼさっとしてたらそうそう、こう来ちゃうの、来ちゃうでも初心者のうちはできないから、それやったらバトルになってよくないから、持たせて待ってんの、で, でもできるんだよ、これ、やれば、せんでもらってんだから、こうやって、や れ, やればできるんだよ、でもやらないの、やらないで待ってて、はい、どうぞ、はい、やってくださいね、それからスタート、スタート、これ、ね、だから、ご覧だけど、せん。 なん千の稽古やなごらんだけどねごらんだけどごらんだけど本ンは来るのってことは分かってるってことで分かっててやってるってことねそれから受け身の人は受け身の人はこれ伸ばされちゃ嫌だから反撃しちゃうでこうこうねこうこうやってこうこれ利用するっていうのはそういう攻撃するのが仕事だから攻撃攻撃こう曲がってきた曲がってきた曲がってきた、まあ、ほら曲がってきたら それを利用して こ, う抜けてこれあの稽古が進んでくると勝手にもう死にたいでやられてやられてやられてやられ て, やられてると全然つまんないし稽古にならないの彼が死にたいだったら反撃してくるから反撃してくるから。 反 撃, してくるから反撃してくるから楽しいの楽しいって言うの稽古が楽しいのお互いのコミュニケーションだからねで感激しないと話なの、はあ、反撃してほらこうやってあげようと思ったら反撃してくるんだよねそれ時いいんですかほら下ろしてきたのそれでこういう技になるとかさ、はあ、反撃がなかったら全然ないの技ないのああ安心だから安心だからさよならでも何もしなくたっていいんだよね反撃してこないの 反撃してくるから反そう、反撃してくるから、こうやって。反撃の、反撃を利用して、そうそうそうね。だから四角に入って、下に落として、こういう形で。反撃があるから。彼の反撃がなかったら同じってこと。ああ、なかったら安心。何にもしないでいいの。何にもしないの。何にもしないの。反撃してくるのね。引っ張って、ことかって。これがあるからね、こうやって。 こうやって こ, うやってこうやって入ってくるとかさそういういそっと楽しくなるじゃんそういうふうにやってほしいんだよねそれは難しいんだけど最終的にはそういうことだから、ね、でまあ形があるからね塩投げの形で四角そして反撃で自動的に自動的に彼は防御反応としてこうやって持ってきたらこうやって落としてもいいよそれから ね、こう入ってきた時に防御反応防御反応してこういうふうに曲がってきたらこういう入ってもいいよそういうことだからねあの反撃しなかったら何もならないのあなやることがいいんだからやる意味がないね。合気道でやるかとさよならって安心。お互いに平和全然平和反撃がしてくるから反撃してくるからこうねこ う, こうほら反撃そうそ う, そう 反, 反撃してくるの反撃してくるからこう 近くもらってこういうそうそうそうそれで反撃できないようにこういう風に押さえてきて反撃できない反撃できないおお反撃しようとしてるな<笑>しようとしてるけどね<笑>まあそういう話<笑>そういう話だからでいろんな形があるってことで今度はこう入ってきたのただこ振り返ってボカってくるんだよねこれ反撃の形 この時にこっちに入っちゃうのはそうすると彼はぼかってこ来る前に僕がこっちに入っちゃうのはいさ後な入っできないんだよねそしてほらどうするどうする足そうその時に落とした<笑> そ, それが入り乱れの形こうやって入ったのそしたら反撃してくるの<笑>あそうそうそうそう そ, その時落としちゃそたの。そしてうっうこうそうそうちゃったそうそ なんていういい意味り見投げの形ね。終わって入ったら反撃。あ、そ う, そうそうそう。そうしたら落としちゃったの。そして、ボカって。そう、起きてきたらボカって。逃げらないようにボカって落とした。そういう形ね。じゃあ反撃を考えて、ちょっといり見投げやってみよう。あのね、後、後ろ取られると気になるのね。後ろ、後ろ、反撃こう。後ろ取られて気になってる。あ、こっちでもいいよ。こっちでも。こっちで、したら、だから下に落とした下に。それから上がってくるとボカって。 だったん。だ反撃、反撃、反撃があるから、反撃があるから、こうやって後ろ入ってきたよね、後ろ入ってきたらこう落としたの、だからどっちでもいいのね、要は反撃するからやってるの、反撃するから、反撃するそれ形がいろいろあるの、で、ね、後ろ入ってくると、こう手、クソでいいよ、そういう下入ってきたらこうこうういいういうこういう形、こういう。 形ね、こういう形そしてずっと落としてきちゃったそういう形で、ね、まあたまたまこう一丁の形になっちゃったんだけどこうきまあいや外に出たのしたら反撃してくるの早に、そうそうしたら一丁ねそれとか今今今やったのは反撃してきたら下に落としたのそのまま下にそしてこうやって上がってきたのが。 形がいろいろあるこれ、えー、は下なんですそれでいい位置来てこうやって落としてくればこうやって大事かそういう形要は後ろに入ってくると彼は気になって後ろへ振り向いてくるでこっちでもこっちでもどっちでもいいんだけど振り向いてくる振り向いてくるのを利用してるの待って、ね、こうやってこうやって、ね、下にこれがないと技にならない本当のこと言ってやられてや ら, やられたままで彼やられたままでさ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 受け身の人彼が死だちって言ってねあの剣術だとなんていうのかな切られる方が先生なんだよね大体ね 上, 上なんだよねだから彼の方が上なの俺僕がフォローしてんの「はあやばいやばいだからこうやってやってやばいのやばいからやってんのやばいからこうやってきたそう来たら来たらだからこうにさばいて来たの」 そしてね、こうやってお上がってきた上がってきてもう一回これ下からこうやって落としてで上がってきたからもう一回落としちゃおうかなっこう<笑>あら落とし て, て痛くしちゃおうかなってそういう話なんだよね<笑>それはだから何とだかその受け身の人のなんだコミュニケーションだからね受け身と取りの人のねだから勝手にやってないってこと僕は僕は勝手にやってない 彼彼彼が、ががやってんの彼がやっっててのでこうねこうで、後ろ入るああ、ね、そうねこう表に入るとか裏に入るとか彼がこれ、コルテがあるからコルテがあるからやってるんここ、ね、ですよねでそれでいろんな技があるので何やろうかなと思ったらコテがしちゃおうかなと思ったんだけど<笑>みんなこうやってくるからね肘こうやって来ってくるからねこうやってやっつけ僕のこと効率的にやっつけたい。 だからこ う, こ, う、はあ、この肘使ってくるんだったらこう一挙こう一挙ねで、こういうふうに一 挙, 一挙やりましょうじゃあ<笑>こうやって入ったそしたら肘きたそしたら一挙一挙こうでこうこうでこうこうあ来たらできちゃうんだよだからあんまり入っちゃダメねこあここいつも気づいてるのこらあ気づいてるこあ い, いつも気づいてるのそれで四角に入ってで ねじってなかかっっったららこうに使われち使ゃうからねじってんの、筋に使われないように、そして、落としてんの、落としてんの、伸ばしてんの、そう起きれないの、そして、体のこういうところ使ってんの、こういう肘とか、おいこれ、ひ肘使ってれば全然いいよね、片手でね、そして、ボールに入っちゃったら、痛い、痛い、痛いで、痛 て, てててってなっちゃって、 自分でボケツを掘ったって感別にしたいのね、そういうふうにしだからこう、後ろ入って肘が来たしたら、表から何かったらそう、これ来るね こ, こ, このまま無闇に入ってきたら来ちゃうのだから、この手は気がついてる気がついてる上にテンションがあってそしてから、下に入るのそれで、下に入るのそしたら、こうになってこうなって、バンってやるのね じゃあ一挙や っ, やってみようか。一挙面白いからね。じゃあ一挙やりましょう。あの、それからね、後ろ取ってくるよね。来るよね。ギュッて、ギュッて。俺の力でやってんじゃないの。彼がこう来たの。のプラスしてんの。補助してんの。僕が補助してるだけ。やってんのは彼がく、彼が崩れたの。彼が崩れたの。これは、補助してるだけ。 お 俺, がや俺の力でやってるんじゃないんだよという話なのねだからそれをどうやってやったら効率的に補助できますかこうやってやってこうやって来てんのにこうやってやったらぶつかっちゃうんだからぶつけぶつかっちゃってるじうまくないんだからだからねこうこう来てんだよねこう来てんだよそのままほらそのままそのままどうぞこっち来てちょうだいってこっち来たいんですかっていうふうにやってるわけ そういうい話ね、それでそういうところを見つけるっていうのがだからそのぶつからないところを見つけるそれが稽古だからねであの今のは割とこう反撃を利用するっていう形で稽古したので今度、うんね、見せて餌見せて餌パクンってくるよこうやってそしたらこの手使ってポカってくるのねでも線で入ってるのそれ で, で入って四角回ったのここでいっちゃういっちゃう ね、こうやって見せてそしたら時にこうやってこうやって出してくると彼は来るでこの手使いたいこの足使いたいでも こ, これ以上来ちゃうだよし来ちゃうだようしたそしたら来ないの止まってんのほら止まってるよねほらこ の, この手で反発してんだよねその間にう僕はこうやってこうやってこうやって。 来ない。餌見せたんだけど来ないじゃなくてほらそしら餌見せたけど彼はこれ当たっちゃうからこれってほらってこうやってほらこのなかったらこれ当たっちゃうの当たっちゃって終わって死んで死んで彼は終わりでも死にたくねえからやったんだよねやってる間にこうやって上がっちゃったのそして一発をもらっちゃったのそしてこういうふうに落としてきたそういうふうにややや。や これも一つの形これは家に入る形ねバーッて必ずこういうふうに受けてるでこういうところ気にしてないのねバッてバッてバッ と, バーッ と, バーッとほらこれ以上来ないでねってこれはこれ以上来ないでねって言ってるだけそしてこれをまっすぐ額に持ってきたのでこうして回してくるとここに入れるそしてず自分がまっすぐでそうすると一丁の形になるから これをやりましょうねこうして来ないで来ないでねってこう彼はね彼はうまくなればせっこう来るの分かってれば彼は い, やいいよやってるんかってこうやってやられちゃうかもしれないそうそうそうやられちゃうかもしれないでもこうやってんだから好き なそれは上級者とあ先輩と後輩の関係なんだけど今は、うん、この手をどうこうしようじゃなくて彼がどこの手をどうこうしようこの手をどうこうできるんだけどしないでねしないで受け身の立場だから受け身の立場だから受ける立場受ける立場受ける立場で鳥の立場はこういう重心をもらう立場重心をこういうふうに置き換える。 彼の場所を奪うそういう形で、ね、それから落ちてそれで座るっていう感じですねそうすると一挙になるからじゃあ一挙の形やってみようから、はい、今度はねもう同じこうテンショ ン, テンこっち行っちゃいすぎちゃうと こ, この手が効いてるからねこの手この手が生きてるからねこの手を殺してるってこと殺してるってのはどうするのってこうこうこうこう テンションがかかってるのこっちテンションテンションテンションがかかった状態で上がってるのテンションが緩んだ状態だったらあっちゃうの上が当たっちゃうのだからテンションがかかってるのこっちへかかってるこっちるそしてまっすぐそして腰だけ返すの。そうするとこの手ね緩んでればこの手くるよでもテンションが向こう引ちゃってるから、ね ほら、来ないんだよ、来ないんだよ。これ、全然この手、安心なんだよ。で、重心だけ入っちゃった。入っちゃったのね。そして、やった方がいい、いいんじゃないですかって話。だこう、こういった時に向こう行っちゃうんだね。で、この手に、こ, 向こう、こうって、こうやって、こうこうやっ て, やっ て, やって、もらっちゃうんだから。もう、もらっちゃう。った ら, もらっ、もらっちゃうやっこうやって、っちゃうもらって、ゃったら死んじゃって、こ このテンションとこのテンションはニュートラルでこういうふうに入ってくるこういうふうにニュートラルニュートラルねこれ大事だからねでこっちが入るとなんだっけ一挙の形でこう頭の方に入ってくると三挙の形になるこうやって入ってこっち入ってくると三挙の形頭の方だからね同じでしょ同じ こう来て、今こっちから、頭はこっちこっちへ、こっちへ。この肘に対してこっちへ。ところが、三脚の形はこれ下がってきて、ほら。頭の方に自分が入る。そし三脚の形になるから。それだけ違うだけだから。ね。パーンってきて、ワンとこう、ね。三脚何もしないじゃんね。当てて、当てて、こっちへ入っていかないの。こっちへ入っていかないの。 っっち逃逃げるって言の逃げる、うの頭のこの肘の頭の方に逃げるバーンって来てにほらほらそうそうこ三挙の形、ね、三挙の形ちょっとやってみましょうか難しいね<笑>要は要はあっちこっちあっちこっちあっちこっちやるとさあのべ、勉強になるってかなおこうこ う, こう頭の方なの頭こっちこっちから来たら三一挙なのこっちから来たら 自分がこっちに逃げたっていうのかな。頭がこうあるな。まあ、こう来ないでね、言っといてからこうに。頭の方に逃げたの。ね、そういう話が。いろいろいうことをやるあ、あっちだとかこっちだとかやると勉強になるから、いろんな形でやったほうがいいの。で、こっち来てこっちこ入ってきたら、ほら。今度内側入んの。三挙でやってね、三挙。三挙はこっちに入ったのか、でも今度は こんな、こっち、こっち入ったらね、こっち、こうそうすると、張り方違うだけで同じことなんだよ。同じこと頭ピュンっやって。ね、こうやって、こうやって、こうやって、こっち来ないでね、この蹴りとか嫌だよ。来ないでね。それだけど、ほら。で、こうやってやって腰投げ。腰投げ抜けてくると、こういう。なんていうのかな、こういう形。いろんな形やった方がいいからね。こっ <笑>ここね。じゃちょっと。今度外側に入るのね。外側。内側に、内側に入って3橋三橋だよ。三橋こうやっちゃったら3橋で、これを、これを、こっちに入ったら こ, こ, こっち。こっち。こっち、こっち、こっち。そして、腰投げやって、向こうに抜けたらこれ、内側に入ったのね。これ3、3橋の内側ってやつ。で、今度は、ボンってきたら、こっち、外側に入るの。で下げるの、ね。 これただただのこんな、うん、まあ面白くないんだけど<笑>こういうのねこれできるねこれ他の人やってたの他の人っていう間違った人やってたの最初やったらこうやってやって3挙やったの3挙ででやる前にこっち入っちゃったのこっちこっちこっちそういう話だからね今度やるのは最初から外側に入って来ないでね言って来ないでね言って外側に入るの そしてこっち出す、ね、じゃあやってみましょうじゃあ今度はまあいろんなことあるっていう意味ね。でね最初はこうやってゃってこっち入って こ, こっちへこういうふうに入ってたのねで今度はこういうふうに入ってるねやってることは最初やってるのこのこのこのこのテンションこ う, こう同じ同じなの同じだからこの時にいや取 り, 取りたかったらこっち入っていっちゃったらこ待ってんだからねやられちゃうのね こないでねって言ってたらこうやって下に入ったのそれから入ったのそれで下落としたのそういう話でしょえっと何やろな あ, あそうだ今度は今度はじゃあこうやって入ったんだけどねこうやって入ってこっち入ってきたん、ね、だとか外入ったんだけどこっからこうふう風に入んのこうふうにこ う, うに同じ同じだけど同じだけどこないでねいっとこっちこないでねらねんだ 来ないでねって、ねって、vale、この手はそのままさっきはさっきは内側からこう入って糸がこっちから出た今度はこうこう来てこうてそのままどうぞあちらへあなたの場所はあっちですよこういう感じ、ね、で自分がこう入ってあっち来たち、あっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっち こういう感じね。場所が違うだけだから。えじゃあ次。